はいおはようございますラスカラでございます本日ですね、えー、先日長野の方で楽しみまして引き続きね、えー、新潟の方に飛びまして佐野津さんやマックスさんとご一緒にただいま後ろに見えておりますこちら目打ちラーメン醤油さんにお邪魔しておりますねっどうも よろしくお願いします<笑>。<笑>はい、お願いします。<笑>ただいまね、この昇龍さんでサノーティさんとコラボをした新メニューがええー、発売されているということで、今回はね、僕もマックスさんもそちらの新コラボメニューを超デカ盛りでいただく予定となっております。マックスさん、どれぐらい？僕はね、総重量八キロで。マックスさん、総重量8キロ、僕はどれぐらいになってるんですか。 5 6まあ2人ともね、まあ、かなりのデカ盛りになりまして僕はまあ純粋にいただくんですがマックスさんなんかはねチャレンジメニューとしてえ挑戦する予定でございますのでえぜひね皆さん僕の動画だけではなくマックスさんや佐野地さんの動画の方もご視聴くださいよろしくお願いしますお願いしますありがとうじゃあ行こ う, う<笑>じゃあ行こう勝負だよ行こう勝 負, 勝負はいということで例えば ね, ね店内の方に入ってまいりました先にマックスさんは到着しておりまして とんででもないいサイズでございますね一応ね、今回お願いしている量は、スープ込みにはなるんですけれども、ご用意ね、いただいた器が想定よりも大きいものだったらしいので、おそらくね、量は増えてると思います。僕はね、特にチャレンジではないので、まあ、スープを簡易する予定はないのですが、多分ね、具材なんかも相当増えるかもしれないので、今回ね、もしかしたら、チャレンジっぽいぐらいのね、結構大変な<笑>、ご対面というか、 えー、戦いになるかと思います。ただ、今回いただくメニューに関しては、もう本当に人気メニューらしくて、通常メニューよりも売り切れが早いぐらいのもう人気のね、限定商品となるらしいので、僕もね、楽しみに到着するまで待ちたいと思います。いや、もう小人じゃん。小人だよ、小人。<笑>ということで、ただいまね、メニューの方が到着いたしました。とんでもないサイズでございます。<笑> ちょっとね、量ヤバそうなんでえー、急いでね、伸びる前に早速、食べてみたいと思いますいただきますやーば<笑>ちょっと、ひとまずスープからかな、これうわすーげー、うん、いただきますあうまこれ、うん、ま 日本ベースは味噌なんですよでほんのり辛みが効いててかなりピリ辛味噌みたいな感じめちゃくちゃね食欲が湧きますねこれデカ盛りじゃなければご飯行きたかった<笑>でちょっとねこれまたこのチャーシューね見えるかなこのねマルチャいただきますね う, まっうん 柔らかいのはもちろんなんですけどうまみもねちゃんと逃げすぎずでこれねいい感じのチャーシューですね<笑><笑>う<んも><笑><笑>じゃあこれ麺いかないとね伸びちゃうんでよっうー<笑>独特太めなんだけどね縮れてる感じですねちょっといただきます う, わ う, うまうまいや、この麺ううま、うん、うまい結構ね食感は高水水がね多めに製麺されてるもちもち系の麺なんですけどでもねなんだろうな風味は昔ながらの中華そばの麺みたいな感じ丹水の香りもほのかにするしこのね辛味噌の このベースの風味にぴったり合ううんうまっタンメンとかでもおいしそうだなうんうまっうんライス欲しくなりますね結構濃いめの しっかりとした辛味噌って感じでうまいこの炒め野菜がいいですね香りがちょっと、ね、この、ね、炒め野菜なんですけど大将が、ね、中華鍋でぐわっと炒めておりましてこの中華っぽいいい香りそれがねまたね食欲をそりますんーうんう麺ぎっしり詰まってる 汁込みで軽くね八はあると思う余裕で。<笑><笑><笑>でもこれねラードとか油系がぎっしりなんで全く冷めないわ。<笑> 汗がねもう止まんなくなってきた<笑>みんなこれ角煮めちゃめちゃうまい噛んだ瞬間ねこのほろほろっと溶けていくタイプですねうんう、ま、ちなみに角煮とかチャーシューなんかはテイクアウトなんかもしてますのでぜひね皆様もこの味に惚れたらお家でね楽しんでくださいいや近かったらなあ今日 帰, 帰りたかったなあ家で食いたい ちょっとね横でマックスさんがっつりとチャレンジモードに入っておりますがいやなんだかんだ僕もこれチャレンジモードじゃないと完食できない気がする<笑>めっちゃ多いよそしたらそろそろねちょっとずつ味変を楽しんでいこうと思いますやっぱりねこういう辛み噌系懐かしの中華そばっぽいようなしっかりとした辛み噌系には黒いペッパーよりも ホワイトペッパーっすねこれ絶対うまいと思うよいしょうんいい香りするいただきますうん 懐かしの辛みそラーメンみたいなでも全体で5 6キロだったらまああってもね具材3 5キロぐらいかなと思ったんですけどそんなことないわ結構ねすすってますけど全然減らない。<笑> そういえばこちらのお店なんですけどちょっとね壁を見るとめちゃくちゃサインがあるんですよなんかねかなり有名なお店みたいで食べログとかでも 3.52 とかかなりね高得点のお店なんですよ今もね撮影しながらもお客さんが結構ひっきり出しに来ててまあ、確かにねこんだけねラーメンがうまいのは納得ですね小千谷新潟の方に来たら食べた方が絶対いいと思う 最初のオープニング訂正させてください。これはチャレンジメニューですね。<笑>デカ盛りじゃない。<笑>やばいな。これ結構すすったけど、まだすごいよ。これ。<笑>うん あの正直言っていいですか喋る余裕がなくなってきたですい<笑><笑>チャレンジだなこれ巻こうダメだ遊んでらんねえわこれし<笑>ちょっとねここからねあのモード展示で行かせていただきますガチで行くわ<笑>いい、ね<笑>はい、よし 決勝戦じゃんこれ<笑>。でもはい本当に。カエダマはダメですね。カエダマはヤバいです<笑>。<笑><笑><笑><笑> こんな6はいるなうわ、ん、大会ですよ大会。 これね、マジでね皆様はちょっと触りに行くいんですけどこういうね熱いラーメンをガチで量食べてると体内からねこう体温が上がってきちゃって熱中症になるんですよねそれの初期症状としてやっぱ僕らはね手がしびれたり顔がしびれたりするんでこれはねやばいわ丼<笑>もらっていいですかもうほぼ麺ないん で, でこの穴あきレンゲ 使って具材だけね、全部取っちゃいたいと思います。いいね、あったわ。<笑>ああ<ー>、今<笑>日やべで。<笑>新潟、こんなつもりじゃなかったんだけどな<笑>頑。頑張ろう。マックさん、これだけか聞いてほしい。今日、なんでわ か, かんないですけど、昨日よりも大食いできる。お天才になってて、今日、昨日よりも体めっちゃ柔らかいです。グッドコンでしょう。 だからギアが入っちゃった。今日は？あれは絶対。今日完食ないといじりも横に鈴木先輩いるしなと<笑>思って。 その以上に緊張してから一番こいつがパツパツになってます。久々に背中痛いもんな。いつも痛い。痛い痛い痛い。確かにマックさんはいつも痛いですね。 ああ。